めちゃくちゃうまそう。やばいっすよね、これ。どうもー、くにさんでーす。今回の動画なんですけども。 去年の2019年の9月にベトナムのホーチミンにね海外一人旅として行ったんですけどもまだベトナムに行ったことのない方やホーチミンに行ったことのない方に向けてね私の経験からどんなところだったのかそれといいところ悪いところなどをね参考になっていただければと思って今回お話ししていこうかと思っております実際の話す内容なんですけどもホーチミンの基本情報ホーチミンの いいと感じたところホーチミンの悪く感じたところちょっとしたベトナムの知識これを上から順にね話していこうかと思っておりますまずはじめにホーチミンの基本情報から説明していきたいと思いますまずはじめに一つ目一つ目なんですけどもホーチミンの場所になります地図で見るとここにあります成田空港からですと飛行機で6時間ほどで行くことができます 次に2つ目なんですけどもホーチミンってどんなところっていうところについて説明したいと思いますベトナムの中で一番大きな都市がホーチミンになりますベトナムの首都はハノイという北部の方にある都市でして首都よりも栄えていると 言われております日本で例えると大阪みたいいななな感感覚じじゃないのかなと個人的に感じてます過去にホー・チ・ミンはサイゴンという地名で呼ばれてましてベトナム戦争時代にはハノイを首都とした社会主義の北ベトナムサイゴンを首都とした民主主義の南ベトナムと2つの国にね分かれてましたなのでホー・チ・ミンは過去に首都であった都市なんです 観光地も、ね、見どころがねたくさんありましてホーチミンの景色を見渡せるサイゴンスカイデッキという展望台がありますそれとフランス植民地時代に建てられたとても美しいカトリック教会であるサイゴン大聖堂というものがありますこちらはねすごいインスタ映えがするスポットでとても綺麗なところなのでねここは一度行ってみてください。 それとね先ほどのサイゴン大聖堂の隣にありますサイゴン中央郵便局とというところがありますこちらもねフランスの植民地時代に建てられた建造物でして郵便局としてもね稼働している建造物なんですけどもこちらの建物もねとても美しい建物でして先ほどのサイゴン大聖堂と同じようにインスタ映えなスポットになっているので大変おすすめなところです。 次ににね、VBN、通りになりなます。こちらはねバックパッカー通りと言われてまして飲食店がずらりと並んでましてかつね音楽がガンガンかかっててとても賑やかなところになります若い人とかねダンス系の音楽とか好きな方はとても楽しい場所ではないかなと思ってますそれとねベトナム戦争の歴史を学べるベトナム戦争小石博物館というところがあります こちらもねホーチミンの方に行った際にはですねぜひともねベトナム戦争の歴史を学べますのでこちらも観光スポットとしては大変いい場所になります最後のスカイデッキと VBN 通りにおいては別の動画で掲載しておりますので気になる方はリンクをね概要欄の方に載せておけますのでご覧になってください以上が簡単なホーチミンの基本情報になります 次にね、ホーチミンの良いと感じたところについて説明したいと思いますまず1つ目なんですけども物価が安いいうととうころですね。移動手段なんですけどもバスタクシーあとバイクタクシー通称売クって言われてますね私はねその3つをねホーチミンに行った際には使ってましたそれで売クとタクシーにおいてはですねグラブアプリ 携帯のねグラブアプリというものを使ってたんですけども最初にバスの方なんですけどもこちらはね空港からホーチミンの中心内に行く際に使ったんですけども距離にすると 10km あるんですね。その10 100キロでで金額が100円になりますすめちゃくちゃゃく安いです 次にグラブアプリで使ったタクシー及び売託なんですけどもこちらも10キロに換算して計算しますとタクシーの場合だと500円それと売託バイクタクシーの方だと300円ちょっとぐらいですかねぐらいの金額になりますこれでも10キロでこの金額になりますのでめちゃくちゃ安いです ただし注意点が1個あるんですけどもクラブのタクシーと売託においてなんですけども先ほど言った金額においては混雑の状況によって金額が上がったり下がったり変動するのでねこちらはね先ほど申した金額においては参考金額として見ておいてください次にね食事が安いですホーチミンで食べられる地元の料理っていいますと日本では有名なホーですよねそれとバインミー バイミーというのはフランスパンで作ったサンドイッチですねになりますこれとあと缶ビール この3つの金額を、ね、説明していきたいと思うんですけどもまずはじめにフォーですね4は日本人の皆さんはよくご存知なベトナムの料理の1つだと思うんですけどもだいたいね日本で食べますと800円から1000円ぐらいの金額で食べられるんですけどもホーチミンの方、ね、に行きますと300円から400円ぐらいの金額で食べられることが可能です次にねバインンミーフランスパンで 野菜とかお肉を挟んだサンドイッチですねこちらの方も日本で食べられるところですと600円から700円のぐらいの金額で食べられるんですけども現地に行きますとね150円前後で食べられることが可能ですそうしますとねだいたい4分の1以下で食べられることが可能ですこれもめちゃくちゃ安いですね 次に缶ビールなんですけどもこちらはね 330ml の缶ですねそれをねコンビニで買いますと60円から80円ぐらいの金額で買うことができますそれでこの缶ビールなんですけどもレストラン飲食店とかで注文しますと100円ちょっとぐらいですねぐらいの金額で注文することが可能です次に宿泊の方になりますこちらも安いです 私がね宿泊したホテルの方なんですけども三つ星ホテルでして一泊朝食付きで4000円ぐらいで宿泊することが可能でしたそれとね実際に私が宿泊したホテルのですねレビューを別動画の方に上げてますのでこちらの方もね下のね概要欄の方にリンクを載せておきますのでそちらの方をね是非ご覧になってください次にね良いと感じたところ2つ目なんですけども こちらはね食べ物が美味しいというところになりますベトナム料理はね日本人に好まれる味でして非常に美味しいものばかりです例で挙げますとまずはじめに先ほど申しましたバイニンですねフランスパンで野菜とかねお肉を挟んだサンドイッチですねこちらがねすごい美味しいですそれでねこのパンの方が特徴的なところなんですけども 日本のフランスパンですと周りのね皮の部分が噛みちぎる時にねグッと結構力を入れないと噛みちぎれないというところがあるんですけどもこのベトナムのフランスパンなんですけどもこちらはね中がふわふわで外がねスナックみたいにサクサクなんですよなのでね結構簡単にね噛みちぎれてねサクサクしてすごい食べやすい料理の一つだと思います 先ほど言った通りね金額が150円前後で食べれまして大きさもねこのぐらいの大きさなんですよで厚さもこのぐらいありましてすごい1つ食べるだけですごいお腹いっぱいになってめちゃくちゃ安くて味も良くてすごいいいベトナム料理の1つかと思いますはい次はねフォになりますこれはねベトナム料理といえば日本人の皆さんは イメージできる料理の一つかと思うんですけどもこちらもねめちゃくちゃ安くて美味しいです金額もね先ほど言った通り300円から400円ぐらいで食べれまして味もね日本人に合った料理ですのでとてもおいしく食べれますそれとねカラマンシというね柑橘系のレモンとかライムみたいなものなんですけどもこれもね無料になってまして これも入れるとね、さらにさっぱり食べれて非常に美味しい料理の一つです。はい、次はねベトナムコーヒーになります。日本ではね酸味のかかったコーヒーというのが一般的に飲まれてるかと思うんですけども、ベトナムコーヒーは酸味はねあまりありません。それでね日本の方ですとミルクをね結構使うような形なんですけども、ベトナムの方はですね。 練乳を使うような形で飲まれているのが一般的ですそれでねなぜ練乳を入れて飲むのが一般的なのかって言いますと冷蔵庫がなかったとかそういう時代にミルクですと 腐っちゃうので保存が難しいというところでそれでね練乳ですと保存的な部分がミルクよりもいいので長く持つということなので練乳を使うような形でコーヒーを飲んでたという形になりますそれが現在までねずっと続いてベトナムコーヒーは練乳を入れて飲むというのが一般的になりますこれがねめちゃくちゃ美味しいのでベトナムに行きましたら必ずベトナムコーヒーはね非常に美味しいので ぜひ飲んでみてくださいこれもねたい100円ぐらいでお店で飲めますので是非とも飲んでみてくださいそれとねベトナムのスターバックスというのもあるんですけどもこちらはねハイランズコーヒーというコーヒー屋さんがあります これはねベトナムの方では非常にポピュラーなコーヒー屋さんになりますイメージ的にはスターバックスとそんな大差ないような形ですね非常に綺麗なお店なのでぜひともハイランドズコーヒーはね美味しいのでこちらもね行ってみてくださいバインミーとかあの食べ物も結構置いてありますのでそれとね一緒にコーヒーを飲むような形でお店のハイランドズコーヒーの方に行ってみるといいかと思いますはい それとね、バインセオになりますこれはねベトナムのクレープとかベトナムのお好み焼きと言われてるんですけども生地の中にもやしとか豚肉の小まん入れが入ってこう包まれてるような形になるんですけどもこれをねレタスみたいな。 葉っぱ的なものにねその上に乗せてくるんでちょっと酸味のかかったソースにつけて食べるような形になりますこちらもねすごい癖がなくて非常に美味しいベトナムのね料理の一つになってますのでこちらもねベトナムの方に行きましたら是非ともご賞味してみてください次はね風球になりますこれはね ベトナムの南部の料理の一つ麺料理の一つになるんですけどもこれがね私がねホーチミンに行った時に一番美味しかったベトナム料理の一つになります。特徴なんですけども これはね先ほど申したとと違ってコシのある米の麺になりますなのでね日本人にとっては非常に好まれる味ではないのかなと思ってますそれでね汁なしと汁ありの2種類があるので私がおすすめするのは汁なしの混ぜそばみたいな感じの麺料理になりますこれもね地元の人が人気のあるフーティーユのお店に 伺って別ののの動画ででね撮影したものがありますのでこちらもね下の概要欄の方にリンクを載せておきますのでどんな料理なのかっていうのはねそちらの動画の方でご覧になって確認してみてください、はい、次にね良いと感じたところ3つ目なんですけどもマッサージがねめちゃくちゃ最高です。 私がねおすすめするベトナムのマッサージなんですけどもホットストーンマッサージというものになりますこちらはね丸い石をね温めたものを背中にね何個かこう乗せて温めるというものになるんですけどもこれがねめちゃくちゃ気持ちいいです本当に体のね凝ったものがねすごい取れるんですよ通常 の, あのマッサージ的なものもあるんですけどもそれプラス温めた石をね 置いてね体をねこうじんわりほぐすという形のマッサージになりますこれはね1時間でででだいいいた円ぐらいで受けることが可能ですなのでね日本の通常のマッサージですとだいたい60分で3000円から4000円が多分安いかと思うんですけどもそれの半額 以下ぐらいの金額で受けることができますのでこれもねベトナムの方に行きましたら是非ともホットストーンマッサージの方はね受けてみてください女性の方男性の方問わず気に入られると思いますそれで私のおすすめなんですけども137フットマッサージというところになりますこちらもね下のね概要欄の方にリンクを載せておきますのでそちらの方を確認してみてください それと次にねホーチミンを悪く感じたところになりますまず一つ目はですね横断歩道がね渡るのがめちゃくちゃ大変ですこの理由なんですけどもバイクとか車がね めちゃくちゃゃく走ってるのでねこれがねすごいなっていう部分なんですけども信号機がねあるところですとまあ至って普通に青になれば渡れるんですけどもこれがね信号機がないところのね横断歩道を渡る時がめちゃくちゃ大変です理由はですね バイクや車が途切れないんですね、なかなか。でそれで渡るタイミングがなかなか取れないんですよ。それでね、途切れなくてもね、ゆっくりと横断歩道を渡っていくような形で歩いていくのがコツの一つなんですけども、これがね、歩いていくと車とかバイクがですね、横断歩道で人が渡っていきますと、 こう車とかバイクがですね避けてくれるんですねそういうような形でね渡っていくような形をとります初めはねこれめちゃくちゃ怖くてねどこのタイミングでね渡ればいいかというところでめちゃくちゃ悩むんですけどもまあ慣れちゃえば平気に渡れるかと思いますでもね慣れないとヒヤヒヤするような思いになりますのでねこれはね何回かトライしてみて体でね 慣れるような形で渡ってみてみくださいまあそれでもね怖くて渡れないという人でしたら近くのね信号機がある横断歩道をね見つけてねそちらを渡るような形をとってくださいこれがね私のベトナムで悪く感じた部分になります次にね悪く感じた2つ目なんですけどもこちらはねタクシーとか売却のねキャッチがうるさいというところになります。 これはね歩いてますと必ずあることなんですけども歩いてるとタクシーいらないかとかバイクタクシー乗らないかって声をめちゃくちゃかけられるんですよねこれがめちゃくちゃうざいですこれに至ってはね東南アジアでベトナム以外でもあることだと思うんですけどもベトナムにおいてはですねタッチがめちゃくちゃ多いのでこれが嫌だなという感じることは結構ありましたこれがね私ののつ目の ベトナムが悪く感じたところになります次にねちょっとしたベトナムの知識について説明したいと思いますまず一つ目なんですけども日本人のベトナムの入国におけるパスポートの状況になりますまずね入国に至ってはパスポートの有効期限が6ヶ月最低6ヶ月以上 必要になりますそれともう一つあるんですけども過去のベトナム出国日から30日以上経過していないと入国することはできませんこの2つがね入国するために必要なことになります次に2つ目なんですけどもビザのの必要性の部分になりますこちらはね15日以内であればビザは必要ありません 次に3つ目なんですけども LCC ががあるので航空代が安いというととうころになります私が乗ったのは成田空港から乗りましてこちらからでもね LCC が出るようになりましてそちらがベトジェットエアという航空会社になります。 で私がかかった費用なんですけども23 ,890 円になりますこれ金額だけだとまあまあじゃないのかなって思われたりするんですけどもこれはね週末の3連休の前日の金曜日に乗りましてそれで受託荷物と機内食それと座席指定 これがね全部トータルのオプションを付けまして 23,890 円という金額ですなのでねまあ結構安かったんじゃないかなと思いますこれがね平日でオプションね全部いらないという形になれば1万円全般1万 1,000 円1万 2,000 円とかね そういう金額で飛行機 LCC に乗ることも可能なのでこれはねホーチミン行くのはすごい金額が安く行けるのでまあ往復でね行ったとしても3万円かからないぐらいで行けると思いますのでベトナムホーチミン行くのに大変魅力な一つかと思います以上でね今回の動画を終了したいと思いますホーチミンはね とてもね、楽しい観光スポットの一つなのでまだ行ったことのない方は是非とも行ってみてくださいそれとね行ったことがある方はコメント欄におすすめなどありましたら是非とも教えてくださいそれとねこの動画が良かったなと思いましたらグッドボボタタン、ン評価ボタンね、お願いいたします。それとチャンネル登録の方もねよろしくお願いしますそれではまたバイバーイ